平野市陽騎士ユ神宮寺ユ太タは5月にグループを脱退しそれぞれが年内にジャニーズ事務所を退除するする。金プリの野号は残り長瀬角高橋山が継承する。ファンの中にはまだ実感がなく最後の最後で5人で活動、継続という大どんでん返しがあるんじゃないかと思っている人もいますよ。 また、三人の脱退劇をめぐっては、ジャニーズ事務所主導のような印象があり、ティアラと呼ばれる熱狂的なファンは、ファン不在の脱退に不満を持っている音楽関係者。ティアラの結束力をまざまざと見せつけたのが、新曲のセールスだ。最新シングル、Life Goes On m a ヤ y e は、2月28日発表のオリコン週間。 シングルランキングで自己最高となる初週売上げ 103.2 万枚をグループ初の初週ミリオン突破となった公式ツイッターでは同日ティアラミリオンありがとうとハッシュタグを用いてツイート続けてお嬢様にささやかな贈り物です とつぶやき、昨年6月に発売したアルバムのタイトル、メイドインにちなみ、メンバー5人が羊に噴したイラストを公開した。初週でのミリオン突破は、AKB48 のシングル、失恋、ありがとう、以来2年11ヶ月ぶり。キンプリにとっては、昨年12月発売のシングル、月読み、彩り、に続き、2作連続のミリオン突破となった。 CD の売れない時代に初収ミリオンはすごいの一言。初収ミリオンの偉業を達成させようと一人で複数枚購入したティアラが続出。ここまで熱の入ったファンは他にはなかなかいません。ジャニーズ事務所は金プリから3人が抜けることを過小評価していると思いますよ。同音楽関係者、大手プロダクション関係者も、 ファンクラブ会員だけで約90万人。とんでもないことです。嵐が活動を休止している今、セールスで言えばジャニーズのトップグループは断ツで金プリ。5月以降、長瀬さんと高橋さんは残りますが、売り上げの大幅ダウンは否めません。 それを分かった上で、ジャニーズ事務所も決断したのでしょうけど、私だったら、あらゆる手段を尽くして、5人の金プリは存続させますね。と同調する。金プリきっての人気メンバーといえば、平野だ。甘いマスクに加え、キレッキレのダンス。19年に亡くなったジャニー北川さんの秘蔵っ子と言われ、海外進出を目標にしてきた。 一部では平野の韓国エンタメ業界にも報じられているが、果たしてどうなるのか。事情を知る関係者によると、日本の音楽シーンで起きているトレンドと合致します。K-POP は世界基準でプロモーションを行っており、日本の春が先を行っています。やはり国が主要産業の一つと捉え、全面バックアップしていることが大きいですね。 吉本工業をはじめ、韓国の芸能事務所と提携する日本のプロダクションも増えています。平野さんはダンスもできるし、固定ファンも多い。日本市場を重要視する韓国エンタメ業界としては、喉から手が出るほど欲しい逸材であることは間違いありません。という、すでに女性では複数のアイドルなどが BTS が所属する韓国大手事務所。 ハイブ、参加の会社に移籍している。ティアラの間でも平野のハイブ入りはしっくりくるという意見が多数。ハイブに直接メールを送るファンも相当数いるという、ジャニーズにとって逃した魚は、という展開になってもおかしくない。フライデーデジタル。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。